ハロウィンが終わったら、すぐに壁面飾りを片付けて、また使えるようにしまっておきましょう。テグスでつないだ飾りが絡まったり、画鋲を踏んでしまったりしないように気をつけながら、どんどん外していきます。紙風船のランタンは、外したら畳んでおきます。わかりやすいようにライトをつけていますが、実際には消した状態で外してください。 コウモリやカボチャも一つずつ外して最後に台紙を破らないように外します外したものはバラバラにならないようにノートなどに挟んでしまいますテグスでつないだくるくるお化けは絡まないように一つずつ平らにして挟んでいきますコウモリはまとめて挟みましょうカボチャも 挟めるだけ挟んでいきます折り紙のランタンも挟んでいきましょうノートに挟み終わったら一回り大きい手頃な箱に入れますそこに LED ライトを入れてお花紙のもこもこお化けをクッション材の代わりに入れます背景を書いた台紙は箱の幅に細長く畳み箱の一番上にぴったりと収めます 何が入っているかわかるようにマジックで書いておきましょう飾った様子の写真を貼り付けておくと次回飾る時の参考になりますこうするとコンパクトにしまえるし持ち運びも簡単にできます次に飾るときには折りじわがついていますがその上に飾りを貼るとあまり気になりませんはじめと 全く同じに飾るのではなくレイアウトを変えたり飾りを付け足したりしましょう床に並べるのも素敵です写真の背景にも使えます毎年一から飾りを作るのは大変ですしまえる場所があればこの方法をお試しください